南三曲一本場開始です。皆さん手配を開けてください。はい、松本さん親がやってきました。はい、最後の親番最後の親です、ね。ドラはペイです。松はいつ持ってきます、うん。手配どうですか？ヒットメンツなんかどうでドラが一枚、ね。ドラ一枚浮いてるんで、はい、まあ一応ちゃんタ と, とかも見えるんですけど、まあ基本的にはもう何本して、まあドラのペイが重なったりして五千八百一万二千になったならオッケーですけど、はい、基本的にはまあ千五百ヤムなしの構えで切ってきます。うん こ時はこう大きな手をスタートで目指してたんですけど今回親でこの形だと現実的にスタートからいくわけですね、はい、なので一応まあねうっすらね三色同行とかもありますね九ですか九。もしかしたら九、ね、から僕これポンしていくつもりですねあどちらでもはいなるほどやっぱり何ポンした後に結局九がポンしたく形になるので、うんうん、なので まずは僕。ドラのペイは僕はねこれ今九ワン重なったらもしかしたら数ワン3ワンとか外して、はい、何三色とかもあるかもしれないんでなので僕中ワンから行こうと思う わ, わー面白い。ドラのペイはね重なったらあれですけどテンパったら効きますけどうんすごいですね。まあ、これはちょっとねあ、うんまあ、カンパンは痛いですけど、まあ、ペイ重なったりとかの方が痛いんで、はいまあ、それの違いですかね。ロー1の引きは、まあ そんなに痛くな い, いや、うんはあるんで、うん、そんなにカンパワンと同じようなかもしれまあ、これでうあっさりシャンテンですね。ほんとですね、うん。こうなった時に、はい、もう9層の9 ピ, ピンのポン1回見送るかもしれないですね。見送ろうと思います。これで9 う, うことで9番、うん。こ れ,、まあ、これはなおはポンします。やっぱその9層9ピンをポンして、なんかちょっと出遅れちゃうのも嫌だし。そうですね まあ今チー1キューバ払ってんで他の人から見たら相当嫌かもしれないね。早くもねカンちゃんのターツを払っています、うん。はい。ここでね一応ペンチソの受けがあるんで、はい、もう僕たちいっぱいならいっぱいでペイ切っちゃいます。ここでさよならしました。うん、親がねカンちゃん払ってドラを三人目に切るってなると、うんなね、スピード感ありますよね。ねまあただねここ も, もうターツ選んでたんで。 なんちゃ結構怖いですね<笑>そで結構スピード感あるんですけどまあ、この親はねもうかなりもう8000点補充とかになってもかなり苦く、うん、防棒状況の親なんで、はい、もう基本的にはあんまり他の人虫目でいきますうーんこれはどうしますかはいこれピ品ね一応ロ品ピンておくと、まあ、浅はかな考えかとは思いますが9ピンがもしかしたら釣り出せるかもしれないみたいなのを、まあ、期待してピ品つもり入れす手出しよりもこれはつもぎり、うん やっぱね、1、9番も払ってて、うん、しかも7から切ってるでもしかしたらターツが十分かもしれないなって思ったら、ね、9ピン結構ほんと読み筋から外れるかもしれないですね、うん、だって今ここで手出しで6切ってしまうとその周りも持ってそうですもんね、うん、そうなんです、うん、かなりつもぎりが続いています、うん、下茶ちょっとまあ行くしかないですねここは。 まあ、できればなんかここのグケ部分解消してもうリーチといきたいですねはいうんなんかなか入らないマンズの横伸び、うん、これはまあね伸びて伸びてちゃんととかもあるんですけど、うん、それよりもちょっと右腕照らしてマンズの情報を与えたくないんであ、そうなんですね9腕切ってるんで、はいまあ、ここで右腕残ってるっていうと、まあ、下のマンズの中頃のメンツが残ってるんじゃないかとそです、ね、見えちゃうんですよね自分の手配を かさないために、うん、ここはワンつもぎりの判断これはこうしていこうかなと思います今9層9ピンこれでも泣かないですけど、うん、できれば何が出るか、うん、リーチしたいですね、うん、何を仕掛けたらシャンポンのテンパイを取るんですかシャンポンに取りますね、うん、今はパーソー切って9層がパーソー3枚目の状態にしてね、うんうん、できればリーチして 2600ホールとかにしたいところ、ね、気持ちとしてはリーチがいい、うん、レースがまだ、うん、もうちょっと分かんないですねなんちゃの捨て配は、はい、かなりねつもぎりですもんね、うん、チートとかかもしれないしどうなんでしょうかあとの二人はかなり自然ですかまだまだうん自然ですね普通にあとやっぱこの展望状況オーラスのラス前なんで何三局なんでまあシャーチャーとも めっちゃ高いいいらななとと結構厳しいかなと思う一、うんまあ、つ着順を上げると言ってもですもんねはいはい選択それで一応ウーピン引いて2面ターツができたんで今度はまあちょっとロウピン切ってるあれですけど9ピン切りますねそっピンの受け残して目いっぱい、うん、なるほど、うん、でこれでチーピンがちょっと2枚つれてはい自分で1枚あると思け、うんまあ、受け狭くしてね ノーテになっちゃったらほんとしょううがないんで確かにうさあどうだちょっと今度はパーピンにロケ出てきましたね。パーピンは全くね、場には見えていない範囲ですが自分の目からチーピンが3枚、ローピンが枚あ3枚。ということでパーピンが山に残っていそうということですね、すねただね、チーソー4枚がなくなってしまうのが非常に痛いので。うん<笑> なのでちょっとこの色気あるパーピン も, つもぎりますはい今回ねパー層が自分の目から3枚とウー側に2枚切られていてーチー層も悪くないいやーこれちょっとね何もまだ持たれてる感じしますねなんちゃんの人に感じますか、まあ、本一かチートイツか分かんないですけどなんか結構変則てる。統一かもしれないし1枚で持っててしかもダブランなんでね 枚のチューンが出てきましたそうです、ね、2枚入れのトン2枚入れのチューンですね<笑>なかなかテンパれない、まあ、ここから僕はもう決してテンパイも考えますねあここからうんもう結構変速手で、ね、これチーあこのスーピンはもう仕掛けると、はいまあ、これはね結局何をポンするんで何ポンした後の結局スッチーピ ン, ーピンしかもス ッ,、ね、スッチーピンもう4枚目なんで、うんうんまあ、薄いんでこれでやっぱシャンポンテンパイですね で最後まで押し切るとそうですねこれはもうもしかしたら物音になっちゃうかもしれないんでしかも僕が今これで何本したときに、はい、スッチーピンチ相当打たれない、うん、急速 入, 入ってたんですけどね本 当, <笑>本当ですね、うん、めっちゃえますね<笑>ますぐさま見れるとね、うん、嫌ですね 急速ポンするって選択肢もあるんですけど今のポンはでも役なくなっちゃうんですもん、ね、そうまあテンパイを安全に取るかもしれないのはでも何な泣なかれたらちょっとしょうもないんで、はい、まだ上がれる可能性もあるんで急速ポンする確かにね<笑>出上がりでもあっ<笑>ワンズを仕掛けましたまあワンズ寄りですねうチュン2枚入れの統一落としでしたねほんとですね手出し、うん、手出しですもんねチュン、まあ、2枚入れといえチュンの統一がいらないってことはなかなか整ってるんじゃないだろうかと うんうん。そしてね、あのー、ご自身が三巡目に切ったペイはどなたも合わせていないというこの状況です。めちゃくちゃ怖いぜ。持ってきたのがチー<笑> 1第一打でね、うんまあ、でも切ってるますがね。ツー、ねね、1もうちないと思うん。ここは泣かれてもいいんで、はい、なんか出るかもしれないですね。これで。そしてあ三枚目の白。うん。 面白いですね。ね2枚入りのチューンを取り戻してせてから発揮してきましたね、まあ、これはね一人だったら結構あれがあるんでそんなに情報に差はない気がするなるほどいやーなんか ね, ねかなりこう感触が悪いってことですよねうこうなってるとまあでも先輩までやらせてくれって感じですよねあとの2人は受けてそうですか もうちょっと気をつけうにすかがです親が連中をおはこも2枚入れるの統一応と本当ですねまあ安全に安全に天敗狙っていこうかなって感じで、ね、でもこの瞬間天敗ってる可能性もありますね<笑>うん G1 つもり、まあ、G1 現物なんでわかんないですね背底があります背底ある手をつもりたいねいると嬉しい いるのはまあでもねもう二分間っていうか、ね、安全な範囲欲しい安全でしたね<笑>、はい、思いが通じました流局天敗の方開けてくださいってかさあ矢野松本さんそしてなんじゃ仕事の方あの2人天敗となりました、うん、今回はこう早めにリーチ打てたらというお声からなかなか、うん、泣けもせず泣けもせず本当にね数品から仕掛けての、まあ 先輩取りで。まあ、なんとか親やれんちゃんって感じですけどね。うんうんうんうん、まあ、これはまあ最、さ最低限。取り上げたんとかありますね。はい、あこの後どんな戦いになるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。南三局日本場開始です。皆さん手配を開けてください。さあ、ドラガロワン。とりあえず積もってきますか。はい、親番維持しました。 宅が1本、うん、ハイパイはドラが1枚、できメンツはありません。いやー、まあ、これは、まあ、一応ドラが1枚やと元 気, 元気で す, か元気ですか元気なんですけど、<笑><笑>けどまあ、教託 1, 1本、1本もあるんで、まあ、リーチの前提で。まあ、これはね、純白、初重なったら嬉しいですけど、まあ、3枚あって、まあローソ、小そうとか、パーソーとか引いて、急走切るほどではないなって感じなんで。ってことは、うん あいはかっこいいじゃないですか。<笑> ちょっとわかんないですけど<笑>、まあ、かっこいいですよね、初、うん、あこれで、嬉しい。日頃も見えますねい、はい、なので、これも休止とっちゃいますなるほどこれはね、初中に重なったりとか、はい、まあ、イーソーイーワンが一番嬉しいですね、今うん、確かにさあ、ちょっっと変則っぽい感じしです、ね、下茶がウーピン、リャンピン、そしてトイメンがスーソーというスタートああ そ, うす、ね、あそして、チーピン手だしトイメンのシャーチャーの方は、ね頑張ってまあ、やっぱり変則手が ね、大きな手を作っていそ う, うこれもね、ペンサーマンのキャラビチュンといますやっぱ初最後になっちゃうわ本当ですね、かっこいいから<笑>、ね、かっこいいからですねかっこいいか ら, かいいからまああとはね、ここ 僕が結構降りないことはその下茶のトップ目の方も分かってるんで、はい、やっぱリーチ手組みにしたくないんですよあんまりリーチして僕に追いかけられて12000銃とかになっちゃうのが嫌なんで、うん、ああなるほど下茶の思考ですね、うん、今あのウーピン、リャンピン切った後に白切ってきたじゃないですかだから白重ねたいのと親の現物で残してたのイメはもあると思うんですけどねこれ初切いてます、ね、なるほど、うん、だからちょっと役作りたいと思ってると思います、うんうん、結構ねどうやって曲を落とすかこの、まあ、この親を 無事に落とせたらほぼトップは決まりみたいな点数状況オーラス親でやりたい放題できるんで、はい、なんとか親を落とそうとしてるからまあ変則手になっちゃうのもそんなに警戒しないですねという面の方も同じで展望が欲しいんでマンズの一色手だったりとかある程度高い手を上がらないと連に絡めないってことで目指しながらということですねそうなんですよね、うん、初とかね役牌が後回しになってますよねでですね手出しでした、うん 2ピンね、9ピン、まぁ、あ、ちょっと安全度が高そうな入る後回しにしてるんで、まぁ、あ、まぁ普通に上がってくる可能性ありますよね。はい、2着目も目指せますからね、まだまだ。2、うん、ピン。ピンズの場合がちょっといいですね。はい、3ピンは場に一枚、1ピンは場に一枚、2、うん、ピンも一枚ですか、うん。そうですね、これはね、 一応まあ e1 リオン1を払う、どっちか払おうと思ったんですけど、はいまあ、これはねリオンゾウが入った時にそのままシゴロの三色が見える可能性あるんで、うんうん、まあ e1 切っとけば三番入った時ピンフになるかもって思うけど、まあやっぱ一しかもリーチがもし入った時に一筋を落とせる可能性もあるんで、うん、僕はこれリオンマン切ります。ソ相ズの横の動きも見てるわけですね。そうすロウソウリオンゾウとか入ったらまあリオンピンパーピン切っとけば、うんうん、まだシゴロ続行できるんで。今、うんうんまあ、ねこれで。 シャンポン部分が解消してくれればいいんですけどあと当たり目がねちょっとマンズの一色かなーって、うん、ドラのローワンを使い切ってのあのマンバイマンを見てのって、はい、思ってマンズをちょっと切っちゃおうかなって思ってますおおカンちゃん外し入ってますねそうですね31と切っていますいやーまずいですねランちゃんに蹴られちゃうかもしんないですねあれを見ると あある程度手配良さそうに感じまますかんまあね、普通のフラットの状態よりはそんなにかなと思いますけど、うん、もしかしたら、ね、マンズが高いからマンズを先に嫌ってさらにスリムに構えてる可能性もあるんで他のところ伸ばしたくて、まあ、基本的にはでも手が進んでるなって思うのが自然ですね、うん、ここもちょっとね、切る範囲ないんですよ切りますもうピンズは良さそうだしいじらないってことですかこのままでそうですね、うん 藻、う、藻、んまあ、入ったらま あ, あの落としていこうかなと、ね、ロウソウ藻藻はちょっとね元にしようかなと、はい。イーソーとイワンが今1枚ずつ切れちゃったんで、まあ、ピンズがちょっと入ってほしい。いやーこれ3枚痛いですねこれでもしょうがない。うん手出しチーソウー。チーソー、まあ、はね僕の皮にもかなり安全そうなチーソーに見えるんでそれを切ってくるってことはもう安全牌を持つ余地がなくなってきたと。 なので結構早いんじゃないかなってもうそろそろそんな季節ですかそんな季節なんですよスーピンはい、これでスーピンはイワンが一枚入りのためもうイワン切りますなるほどソーのイーソーとの変化は比較はまたさっきと同じようにリャンゾーローソーとかでねはい横に伸びるからですねこの手、思いのほかこう<笑>スムーズには進まない中 で, でどこから動きだったり形式、テンパイ考えますもう泣こうと思ったらあ、すでにもうも<笑>う経営点取ろうかなって これはまあ、なんちゃ、早そうななんちゃの現物だからですね。そうですね。いやー、ほんと引けない。進まない。今ね、対面の人がペイの統一落とし入ったんで、今の、はい、これちょっとね、鎮逸向かってる可能性ありますね。なので、E1 の危険度がさっきよりぐんと上がりました。切っちゃいますか。なので、今、切ります。はい、大丈夫でした。うん まあ、まだテンパってることはないと思うんですけどまあでもかなりいい感じになってる気がしますね、うん、ワンズが高いとイメンですが、うん、でも下茶もそのシャーチャーをを鹿としてチーワンも打ってますからね、うん、これもうねちょっとテンパれない恐れあるんではいチー<笑>、うん、ね連<笑><笑>やでもね大事な親番ですから、うん これね、マンズのスッチワンは相当打たれにくいハイなん で, そうでドラマたちで。もう相当ネックですよね。イーソーももう1枚入れなんで、ランゾも2枚目。なので、これ、泣かないともうきついかな。仕掛けを入れました。チーピンが残り場に見えてるだけだと、2枚、2枚あ3ワ切りましたね、かみちゃんそうですねまあ僕に泣かれないのもちょっと重要かもしれないですね。あー ここでリーチ。いや、まあ、ローソンを切ってるんですけど。不思議な捨て牌ですよね。不思議な捨て牌ですね。ちょっと何でもある感じで、難しい捨て牌になってるんですけど。まあ、うまくテンパイ取れればいいなと思ってます。イーピンは現物。これはイーピン切りますね。イーピンジャンピン。 通りそうだし、まあ三品入ったらまた考えますね。他にも大丈夫そうかの判断をしました。うん、三品チーピンに両方とも二枚入れなんで、まあこれでスチワをね紙茶が下ろしてくれたりすると、現物でねリーチ者の、うんなかなか下ろしてくれないよね。ねえ泣いた後ですからね。うん、チーそうは現物なんで切ります。はい。 数万が通った、これで少し合わせてくれるかもかいやどうでしょうね、ないですか相当厳しいでも僕の勘音そんなにね、派手じゃないおー、ここであの恐ろしいトイメがやってきましたパーワン斬りリーチどんなて格好になっているんでしょうかや超やばい<笑>もう絶対数万泣かせてくれないき<笑>たっなんといけたこれ現物ですね男気これあともう 平和であれいや、マンズの本一の可能性もあるし、まだ確定じゃないですけどね、はい。ここはね。大じゃないですか、でも。そうですね。ペイの問いとし入ってるんで。最後の相撲版あ役なしの関心<笑>なんてこと、ま。これは、まあ、一人に通ってて、まあまだメなんかだまあ、親番連チャンするにあたって、これは行く価値あります。はい。なので行きます。<笑><笑> スーピンポーンはしないですよね。まあ、スーピンポーンはね、しないですね。<笑>いやまあしてもいいと思うんですけど、<笑>まあでももうツマ板僕ないんで別に切る必要もないし、しか、ね、もはい、なんちゃの配定になってしまいます。すさあ流局。年本チート。はい。すごい、はい、手反転してるよ。気持ちといめんの三人天配でした。いやー、ー今回も<笑>。 ギリギリの攻防戦でしたねほんと最後の最後にテンパを入れてなんとか親番を維持しました良、うん、かったですこれこの後ご褒美があるのか皆様ご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに